そして、我々今年令和という新時代に入りさらなる高みを目指して挑戦する気持ちで新曲で今回のこのお祭り頑張ってまいりましたただ6回目5回目正直に言いますメンバーの7割は膝腰肩ボロボロですでも 我々交渉論部会のモットーはいかなる一円部であっても魂完全燃焼そして倒れても踊り続けるこれが我々のモットーとなっております倒れても決して手を差し伸べないでください最後まで踊り切りますご声援のほどよろしくお願いいたします それで本日最後の編に参ります交渉乱舞会紅天空伝説の一節より第九章乱舞決心構えて あ<音楽> 最後まで魂は完全燃焼してもこの場に立っていれたことを皆様に感謝をして全て終わりにしたいと思いますありがとうございましたありがとうございました本日の運営とともに大迫力の演舞ありがとうございました盛大な拍手をお願いいたします